どうも皆さんおはようございますこんにちはこんばんはリュウです皆さんはご存知でしょうか遊戯王デュエルリンクスというゲームの環境を崩壊させた4枚のカードを今日はですね遊戯王デュエルリンクスというゲームにおける禁止カードについて解説をしていきたいなというふうに思っておりますリンクスをやったことがない方もただの遊戯王トーク動画なのでよかったら聞いていっていただけると嬉しいです遊戯王デュエルリンクス というゲームの特徴についてなんですが遊戯王デュエルリンクスというゲームはリミットレギュレーションというものが存在しておりましてここに指定されているカードは指定枚数までしかデッキに入れることはできません、えー、その中でも禁止カードに指定されているものは1枚も使うことができなくなるわけですちなみに皆さんリンクスに禁止カードが何枚あるかご存知でしょうか 正解は4枚4枚しかないんですよちなみに OCG だと85枚85枚あります今日はデュエルリンクスで禁止カードに指定されてしまった4枚のカードについてなぜ禁止になってしまったのかそして同時に当時どんな悪い動きをしていたのかどんな滞在を犯していたのかこれについて解説をしていきたいなと思います禁止ファイル No.1 禁止ファイルナンバーワンデビル・フランケン、えー、デビル・フランケンさん、えー、どういう効果を持ってるかっていうと、まあ、5000ライフポイントを支払ってエクストラデッキから融合モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚するという効果を持っております彼は本当に滞在人でした本当に滞在人まずは規制された時の規制、えー、分をどうぞこちら 1ターン目から一方的な展開に持ち込むことができるため禁止としますとまさにですねまさに一方的なデュエルが可能でございまして、まあ、当時このカードを使うまあ人間デュエリストに対して我々が言っていた一言はこちら壁とやってろこの人ですねこ の, このカードが禁止になる背景にはあるカードの存在がございましてまあ、そのあるカードの存在とあとあるスキルの存在ですね あるスキルの存在このカード何かっていうと皆さんもよくご存知かもしれませんがお邪魔キングこのねお邪魔キングというモンスターが本当に凶悪で、まあ、効果は使用していないモンスターゾーンを3箇所使えなくするよという効果を持ってるんですよお邪魔キングはこれはリンクスにおいては実質対話拒否ですモンスター同士の殴り合いを想定して作られているゲームで モンスターを出させないといとううあまりにもクソしようこれを先行で特殊召喚することができれば相手はモンスターを出すことさえできませんリンクスはモンスターゾーンが3枠しかないんですよ3枠しかないんでもうお邪魔キング出されたらお邪魔キングを処理できない時点で負けですなんでかっていうと絶対にモンスターが出せないんでそしてさらに日悪だったのは2枚目、えー、お邪魔キングだけではなかったんですよね、えー、超魔導騎士 ブラックキャバロリーこのモンスターをお邪魔キングの横に並べておくことによってお邪魔キングを対象に取ってきた魔法トラップカードの効果などを実質無効化します例えば当時流行っていたバージェストマカナディアですとか狡猾な落とし穴などのカードからお邪魔キングを守ることによって盤面ロックをより強固なものにしていた要するにお邪魔キングが処理することができなくなると いうことですねではこのモンスターたちをどうやって並べていたのかまあ、2体展開するっていうことは結局、えー、1万、えー、超の1万を超えるライフポイントが必要になりますので結構難しいんですけれどもこれを可能にしていたのが、えー、あるスキルあるスキルなんですよあるスキルの存在とはこれはライフコスト0というこのスキルですねこのスキルテキスト一応読みますがライフコスト0ライフポイントが1000以下の場合 次の相手ターン終了時まで自分は一度だけカードを発動するために払うライフポイントが必要なくなる必要なくなるんですよつまり5000ライフポイントを払わなくてもデビルフランケンの効果を発動することができてしまいました、まあ、このスキルはデュエル中に一度しか使用できないと書いてあるんですがちなみに昔はこのデュエル中に一度しか使用できないという文言さえもありませんでした昔はなので何回でもデビルフランケンの効果を発動することが できましたライフポイント1000以下にすることによって例えば昔で言うと神の忠告とか、まあ、ライフコスト3000ぐらいあるねトラップカードなんですが、まあ、これを発動して相手の衝動を潰しながら自分でライフを削ってスキルを発動したり、まあ、あとは、えー、リンクス特有のムーブなんですがこのデビルハンケンさんをあ の, の効果を発動するためにはですねあのライフポイントを増やしてあげないといけないんですねなので、えー、例えば中央の神ディアンケトなどを連発しまして えー、まず初手でライフを6000くらいにしてからディビル・フランケンの効果を1回使ってライフポイントを1000以下にしその後にえライフコスト0を使ってキャバリーを展開するみたいなこういった動きが許されていましたただの対話拒否こうしたコンボはあまりにも対話を拒否しており健全なカードゲームのバランスを侵害しているとしてデビル・フランケンさんは2020年10月の14日 禁止カードへと指定されてしまいまいす禁止ファイルナンバー2禁止ファイルナンバー2はそう隣の芝刈りこの隣の芝刈りというカードなんですが、まあ、効果はですね非常に、えーまあ、単純で自分のデッキの枚数が相手よりも多い場合デッキの枚数が相手と同じになるように自分のデッキの上からカードを墓地を送る。 まあ、要するに自分のデッキの方が多ければ差分がね全部墓地にいくとこういう非常に強力なカードなんですよ要するに自分のデッキの枚数を多くしておけばめちゃくちゃ墓地を肥やせるということなんですねちなみにタイミング的にはデビル・フランケンさんと全く同じ時期に、えー、禁止下に入っているこのカードなんですがではこのカードの何がいけなかったかっていうと、えーまあ、規制分をまずは見ていただきましょう 規制文こちらデッキに入れることができないカード隣のしばかりこの1枚で勝利を確信できるほどに有利な状況を作り出せるため禁止にしますと、まあ、こういう分、まあ、こういう分だけだとね、えー、まあ何が強かったのかっていうのは分かんないと思うんですがこのカード何がいけなかったのかとこの言葉ご存知でしょうか皆さん墓地は第2の手札 ボッチは第二の手札とはよく言ったもので特に相性が良かった環境デッキっていうのがいくつかありまして例えばシナ縫イデッキ、まあ、それから魔導書デッキ、えー、ライトロードデッキなどなどまあ本当たくさんあるんですけども特にですねシナ縫イデッキとの相性が本当に抜群でございましてシナ縫イデッキというのはボッチからアドバンテージを稼ぐ能力が半端じゃなくて手札商品なしでボッチからモンスターをシンクロ召喚したり 墓地から除外するとカードを破壊したり、まあ、相手の攻撃を止めたりというねカードをたくさん墓地に置くことができましたまさに攻撃にも強く防御にも強いそんなデッキが平糊デッキそしてその戦略を可能にするのがこの隣の芝刈りといいうカードでございました隣の芝刈りが生きていた環境ではあえて自分のデッキの枚数を厚くしてえ対抗するなんていう戦術も生まれているほど まあ、そうした頭がおかしい墓地肥やし能力が問題視されまして2020年10月の14日禁止カードへと指定されてしまいます禁止ファイルナンバースリー禁止ファイルナンバースリーはこちら召喚獣コキュートスこのモンスターに対しては拒否反応を示すプレイヤーも多いかもしれません このカードはとにかく硬すぎました体勢があまりにも硬すぎました効果なんですがえ召喚師アレイスタープラス水属性モンスターで召喚できるモンスターでございましてこのカードは相手の効果の対象にならず相手の効果では破壊されないというあまりにも強力な効果を持っておりますこのカードは表側支表示のままで攻撃できますしその場合攻撃力の数値を えー、適用してダメージ計算を行うよという、まあ、そういうね、えー、効果もついているんですがとにかくこの丸一番の効果が硬すぎましたとにかく突破するのが本当に難しかった並大抵のカードではこのカードの前に手も足も出ませんちなみに規制された時の文章はこちら召喚時呼吸ドスこのカードの攻略難易度の高さによりデッキ選択の余地が狭くなっているため禁止にします もうおっしゃる通りデッキ選択の余地が極端に狭くなっていました召喚銃呼吸度数を突破できないデッキには価値がないと言わんばかりの環境でございました環境的にとにかく対象に取るが基本でございまして例えば当時デュエルリンクスで流行っていたカードは、まあ、今でも流やってるんですが狡猾な落とし穴であるとか まあ、バージェストマカナディアであるとか、まあ、こういった対象を取る効果によって相手のモンスターを、まあ、制圧していったり除去していったり、えー、すると、まあ、こういったことが基本的な戦術になっている上でこの召喚獣コキュートスはそういった全てのカードの効果を実質的に受けませんそして問題点としては新ワールドのカードや新パックのカードが軒並み対象に取るカードだらけでございました まあ、エクシーズワールドが実装された時もまあ召喚獣コキュートスさんは環境に居座っていたわけですがまあエクシーズ環境をエクシーズカードを売りたいエクシーズモンスターたちを売りたいんですがそのエクシーズモンスターたちが軒並み対象に取るカードだらけなのでコキュートスを突破できません当時召喚獣コキュートスが皆さんデュエルリンクスプレイヤーから何と呼ばれていたかご存知でしょうかそう新パック売上ストッパーとこういう風に呼ばれておりました 新パックのカードたちが軒、まあ、並みコキュートスを突破することができないという状況があったため新パックで楽しもうとするリンクスプレイヤーに対しそれコキュートス抜けるんですかというセリフが横行しておりまして当時このセリフが大流行しておりますちなみにこのセリフ2020年リンクス流行語大賞、えー、リュウ実況チャンネル調べとなっております 診断でコキュートスを抜けないのであればコキュートスを使い続ければいいよねという話になりまして診断の強そうなモンスターがコキュートスの前で全てクソ雑コ呼ばわりされてしまいますこうした環境を受けまして好みはやっと気づいたんでしょうねこのカードの存在が新パックの売り上げを低迷させているということにこれによって2020年12月の15日禁止カードへと指定されてしまいます ちなみにこのカード防御性能が高いわりに自分から攻撃していくことがあまり得意ではなくデュエルを停滞させるカードとしても有名で公式大会や非公式大会などでコキュートスを出されてお互いに膠着状態が続き挙句の果てにデッキ切れまで待つというクソ戦術で勝敗が決まるということも珍しくありませんでした、まあ、こいつがここまで強いですからブルーアイズカオスマックスドラゴンや ブルーアイズオルタナティブアルテントドラゴンは一生デュエルリンクスにはこれないでしょうね禁止ファイルナンバー4禁止ファイルナンバー4はこちら局所的ハリケーンこのカード皆さんお世話になったことも泣いたこともあるでしょう効果はフィールドにセットされている魔法トラップカードを全て持ち主の手札に戻すという非常に強力な効果1枚で 相手の魔法トラップカードを最大3枚も無力化することができてしまいますリンクス史上最強の魔法トラップ除去カードと言っていいでしょうこのカードの存在から先行で、えー、魔法トラップカードを多めに敷くようなデッキワナ、まあ、びデッキとい、えー、われているデッキですね、えー、わなびデッキ非常に下火になってしまいましたこのカード特にデッキを選ばずにどんなデッキでも採用することはできますが まあ、特に相性が良かったと記憶しているデッキは、まあ、ドラグニティデッキであるとか、まあ、オノマトデッキ、えー、それからヒーローデッキ、まあ、カラクリデッキなんかも、まあ、確か入ってたような記憶がありますねあとブラックフェザーデッキなんかも、えー、昔は入っておりました、えー、当時こうした活躍していた、えー、様々な高校ワンキルデッキが可能なデッキからこのカードが飛んできて伏せてあったカードが全て水の泡となって消えるという瞬間はリンクスプレイヤーであれば一度は体感したことがあるでしょう このカードが禁止されてしまった理由は、まあ、コナミの売り上げ的な戦略もあるんじゃないかなと私は予想しておりまして、えー、当時サイクロンやコズミックサイクロンがパックに入っていたんですが、まあ、こういったカードの売り上げを伸ばす目的があったのかもしれないなと個人的には予想しております当時はね新パックのデッキの、まあ、メインギミックに、まあ、バック除去がないという、まあ、そういったデッキの場合は脳死で局所を積んで えー、局所的ハリケーンンを打っててワンキルしいいいくととうう、まあ、暴れ回るという、まあ、こういったね、えー、戦略がまあ横行しておりましてちなみに、えー、当チャンネルでの局所的ハリケーンのまあ続称というか通称こちらをね、えー、挨拶と、えー、通称挨拶と我々は呼んでいました局所は挨拶という名言を残したのは、えー、当実況チャンネルがまあ初めてなんじゃないかなというふうに思っておりますめちゃくちゃ個人的な話をするんですが えー、私このカードが本当に好きでございましてこの局所は挨拶という言葉乱用しておりました新パックのデッキとりあえず局所積んでワンキルするっていう活躍の場が、ま、失われてしまったのは非常に悲しい実は悲しいただし、まあ、魔法トラップカード、まあ、サイクロンコズミックサイクロン売れなかったという、まあ、見方もできると思いますが2021年7月の9日禁止カードへと指定されてしまいます 私はこのカードが大好きでしたのでまた環境に再び戻ってこれることを切に願っておりますというわけで最後までご視聴ありがとうございました動画の感想はコメント欄にて受け付けておりますのでぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうでは